吉きです小池屋ちびのわ香ばししょ味コーンなのにこんなにコリッコリッ食感小池屋ちびのわ 香ばしい醤油味を買ってきましたチビノアとは1993年に発売されたワッカジョンのコーンスナックです楽しいテレビ CM と可愛いキャラクターで 子供たちを中心に大人気となりましたあれから20年新しい食感新しい味になってちびのは大復活です、うん、大復活ですかー いいちゃいましょううん、きます袋を開けましたお 香ばしい醤油の香りが漂って漂ってきますよそれではいただきます。 このカリッという歯触りですねこの音がいいですねそしてこの焼きとうもろこしのような醤油の香ばしさ このトウモロコシの味わいですねあまあ結構やっぱり焼きトウモロコシみたいな香ばしい醤油の焦げた感じの割とシンプルな味わいですね、うん、そうだな と、きて、醤油の香ばしい感じがきてコーン味のスナックのコーンの味が広がってそして口の中でちょっとカリカリしながらささっと溶けていく感じですかね。 これはなかなかかあとなんだろうあなんか昆布エキスも入ってるからそれがちょっとうまみ成分みたいな感じでこう広がる感じもありますねいやーなかなかこれはいいんじゃないでしょうか、うん、以上小池ちびの和香ばしい醤油味 直射日光、高温多湿をお避けください。